こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は所沢園芸さんに遊びに来ました。はい、所沢園芸センターの鈴木ゆきと申します。はい、よろしくお願いします。何代目になるんですか。えっ、ー、と、僕で三代目です、ね。三代目。はい。今おいくつでしょうか。まあ、三十二です。三十二歳。はい。若手のホープというか。若いかな。若いじゃないですか。三十は盆栽の世界では。でじゃ、所沢園芸さんを、今日いろいろちょっと見せていただこうと。思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちが。 盆栽の円になりますお新しいですよねそうですね五年くらい前にちょっと木が置ききれなくなってしまったので建て替えました建て替えたとはい、えー、なんか特徴円の特徴みたいなところで言うと、まあ、自分たちがよく手入れしてあるものをなるべく置くようにはしてますなるほどはいこれらこの辺からはいああこれこれ作られたゆうきさん作ったやつそうです去年の夏ぐらいに朝円に来てたまたま石とシャリが隣に置いてあったので、うん 組ませてみたらあれかっこいいかもしれない<笑>っていう単純なひらめきでこれを何作ってみたこ れ, これがはいこれがシャリのだから生きてない木ですよねそうですこれとこれがそうですを木にこう噛み合わせてはいで他の木を植えてったそうですねオブジェみたいな感じでシャリ使ってみようと思ってタヌキとはまだ違うタヌキでいいと思いますタヌキタヌキと言います<笑>ただね若い方とかにこうインパクトがあるようになるほど何か作れないかなっていうのは考えてたので 迫 力, はね、迫力ありますあでもねかっこいい名前つけたらいいじゃんってみんなに言われるんですけど、はい、みんなローラースベリダイって言うんですよねローラースベリダイこっちから見るとウォータースライダーみたいな、ね、ウォーターそうここがねウォータースライダーってみたいですここかな出てくるんでしょうねここ、はい、お客さんは好きなこと言いますから皆さん<笑>生徒さんとかも生徒さん教室もやってるんですよね漫才 教,、ま、教室もやってますあ教室の、あのーはい、場所もちょっと後ですごくねいいところなんで。はい ととってもらえるあありがたいです、ねはい、あとは最近だとオル沢の宅地事情とかもありますけどやっぱ中品くらいの盆栽が人 気, あ人気商品から中品くらいがで、えー、やっぱ皆さん置き場がないみたいでねこ の, この辺りそうですねこの辺りはよく出ますね、えー、いいですね、はい、だ本当にいろんな種類ありますよねそうで す,、うん、すごくにぎやかなんか自分が気に入って仕入れてきた木は。 置いときたいと思いますけど、うん、なかなかそうはいかないのが現実で。そうですね。<笑>この楓とか、はい、まあ何回かコ国分店の添えに使ってて。あ、そうなんですか。はい、売り物。売り物ではないんです。これはお客さんのなんです。けどこれはお客さんの。はい、うちはあと五葉松が多いですね。五葉松。五葉好きです。五葉好きですね。五葉なんだろうな。これいいですよね。娘。はい。これは裏表を変えて、作ったもんで。 こっちの方が立ち上がりの迫力があるんで音笛裏のとをちょっと変えてで、今日 7.8 入れてみてちょっと格が出るかなと思ってうん、かっこいいこれは面白いです、うん、僕なんか、あの天から降りてくる雪模様がすごい好きうんうんシャリゲーはね、ううヒノキですかこれはね、サワラなんですよあ、サワラはいサワラは、ここの葉の裏がね、真っ白なんです ここが紐、えー、きは Y みたいな、A、アルファベットの Y が入るんですけど、はいはいはい、で持って三四年ですかね、えー、下枝をちょっと若かったんで下枝を作りながらヤマですよ ね, す, ねーすげいじゃあれだなそうそうこ こ, だここのフェッチなんですよねここ<笑>普通に昼間さん好きそうな特<笑>ですねこれはここもいいですよねここもねだからここの枝を見えるように、うん こう抜くかっていうのを4年間くらい考えてるんですけどなかなか抜けてないのです<笑>なるほどここ見せたいですもんねここね上側は結構まめに積んで下側をこう伸ばして樹勢を今維持してるところでなるほどここの枝がもっとできてくれば飾れるようにはなるかなとへーこれはいいちょっと起こしてもいいのかなとか思っちゃったいや、僕やっぱね合う石を探してますよ<笑>石を<笑>石付きが好きなんですね石付き好きです至るとこにね龍岩石が置いてあるんですよ<笑> <笑>減らしたんですけど向こうにもこっちにもそうこっちにも流岩石いっぱいあるし、ね、ただこれだけあっても合わないのが多いですへえー、実多分結構日本で屈指の流岩石置いてるいやどうなんで す, か、ね、いんないっす<笑>使っちゃってるから僕見た中だと一番多いかもしれない本当ですご、はい、用ありますね確かにご用多いですね、うんま、お客さんもご用好きな人多いっすねご、まあ、用はいいですよねあと心拍もね 結構素材というか。か、ね、多いんですよ。ういうちょっと古めの。そうですね。鉢に取ってもいいし。うん、さっき言ったように石につけれるような素材は常に置くようにしてます。すねすね、これがいいなと思ってたんですけさっき見た時に。こっちの空きぶりがだいぶいいですね。これいいですよね。そうです。この間恥ずかし全部して。これ買ってね。教室で。 あ, あそうですね。皆さんそれが多いす、ね、ですね。はい、素材を買って、手入れして、植え替えて、うん、また年間の管理の仕方を。こう、月日の経過とともに指導していくみたいな、感じになりますね。ええ、桃樹園との関係性ってどういう関係性なんですか。非常に僕から見ると、と遠いというか、まあ。父が野田の桃樹園で修行していたので。野田の桃樹園にお父さんがいたんです、ね。そうです。最初桃樹園にいて、野田に行って。で、僕は、別に修行行ってないですから。あ、そうなんですか。そうです。自分でいろんな全国回って。 いろんな人の培養法を見て試してだめだとかいろいろありましたけど、まあ、環境に合った管理の方法を常に研究していま す, す、ね、こ, のこの後多分紹介するんですけど隣にお花屋さん園芸店があるので、はいはいはい、そこの管理とかもされてるはいしてます相当詳しい植物詳しくないと仕事できないですよ ね, すよね、はい、だって盆栽だけでも難しい難しいですよすごいですよ ですかね。あれ僕が一年目くらいに、まあもう右も左もわかんないときつけてええー。立派。これ下がどうなってるのかな。これは熱、ね、ラなりなんです。で、そこに引かれて十一巻。十一巻。これはいいな。これも前後書いてます、ね。ええー。まあでもこれがしもですもんね。そうです、ね。こっちが前になりそう、ね、そうです。もともと裏だった、まあまあ。前はこっちでもうボウボウの木で。 ああ絶対そっちの方がいいですよ、ね、ここがねやっぱ熱持ってるんでそこが嫌味に感じたんですよで親も裏に逃げちゃってるしそうですねなんでじゃあいい親一番手前にあるし本当の森も一番手前の木が大きく見えるじゃないです か,、うんうん、だからそれを習ってそうそうこれ1年目にやったんですか1年目にやりましたでも何回も針金かけてて、えー、もう毎年何かフィ ー, ーリング変わるんでちょっとずつまだ全然ダメですね、えー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 こっちはお客さんの預かりのエリアになってそうですね大体割くらい預かりですねなるほど商品ってないものです、ね、そうですね、はい、皆さんだいたい置ききれないとか、うん、あとは毎週来るお客さんとかもいるんでそういった方の荷物を預かって管理してで生徒さんも安心ですよ ね, ねそうですね、うん、置く場所があるっていう置く場所があって夏は管理者やったりするんで、うん、こういうとこもあるというあります この木は3年くらい前に僕が父とこの木を同じオークションで競って父に<笑>負けてしまうという木なんですけど競んなかったらもっと安く買えたんそうなんですよでまあそれを父が石につけたもんなんですけどもで最初は鉢の形が結構よく見えちゃうような感じだったんですけどやっぱ年月の経過とともに自然味が増してきて3年くらい前ですねでやっぱ木の成長とともにこうやっぱ見え方変わってくる。 毎年ど こ, ど, どこかちょこちょこ枝抜いたりしながらなるほどこの内側とかが見えるようにここの枝を抜いたりとかこういう枝を抜いてここの曲を見せたりとか月日の経過の中でできてきてるこれ国工夫に出てるそうですね今年今年今年あそうなんです、ねはい、へほやほやです。 ここだからあのー、ちょっとお茶飲めるような。はい、いやいっぱいですよ、はあ。こっちもいっぱいある。これはまあシナバチとかワバチ、実用的なのがうちは多い。エバチは少なくて実用的な方のサイズのとかが多いですね。なんか一個すごいやつとかあったりします？<笑>個人的に？個人的でいいです。すごい気に入ってるやつ。好きなバチ。ああ、ですかね。 なんかかね、素人だから絵パチとか見ちゃいますけどあ僕このヨヘイめちゃくちゃ気に入っててね、はい、あのこっち店の売店で2年くらい前に買ったんですけど、えー、あそうなんですかこれはなんかもう時代がいいしヨヘイなんですけど、えー、絵もいいんで僕あんまり鉢そこまで詳しくないんですけど、はい、カニが書いてあるから買いましたこれ可愛いです、ね、カニがあるといいなと思ってこれから買うんで、えー、出来がいいですよね これも内側まで誘薬が垂れてて誘薬を部分的に塗って色変えてるんですかねですかねプチヨヘ形も面白いし、ね、絵の時代も絵もいいしそうそう、はい、去年作風展出した時これ確か石中品の支度さんに使ったしへえ。んなんとかでもこんな 絵, 絵鉢はこんなものしかないしカニ模様彫刻重宝鉢って書てすカニ模様彫刻重宝 鉢, 彫鉢、はい、これがやっぱ目指しますよね うね、このだからあれですかたぬきいや、これはたぬきじゃないですこれ生きてるんですか違います、いや生きてもないです<笑>これはあの気分に合わせて取り外しができる<笑>ああ<ー>。<笑>これ取らない方がいいんじゃないですか確かに、<笑>あった方がいいで、こういうふうにつけて、うん、ここの洞門を見るケースですねまず1が、パターン1洞門胴門石の胴 門, 門って言って石の穴この奥行きが やっぱあるんで、はい、ここだと奥のちょいちょい裏向きにつけるこう裏から見えるような姿が、はい、あとパターン B が、うん、こうしてとにかくもうなんか総合的に見るみたいな、うん、パターンもありきでこっちだと左の足の細いでいいところがよく見えるんですよ、うん、右側が重いんでただシャリをつけるだけじゃなくて子、うんまあの個性とかを考えながらどこを見せるどこを見せないとかは考えながら。 細さにし、むしゃりあったほうがいいです。まあ基本はこうかな。うん、基本はこうで、でここもコケ貼っちゃおうかなって最初思ってたんですけど、うん、これだとほぼ石が見えなくなっちゃう。うん、なるほど。そこの細さをね、見せたほうがいいですよね。そうこうここのこのでこぼこもなんか石らしくてイビ石らしくていいと思ってつけたりしながらやってます。うん、あとはあれですね。ここにこう多肉植えたりしてるのが。 うんうん、うちらしいっちゃうちらしいかもしれないですねこれ虹の玉って言うんですけどセダムのなんですかね、えー、こうやってこの葉っぱをこうやってここに置いとけばここから根が出るくらい丈夫な品種なんで、えー<笑>えー、なるほどこれはもう園芸店もやってるからできるのかもしれないですかでるあるかね こうランナーで小株が出てきてどんどん増えるんでこれもこれを1個取ってこれにまた植えとけば増えていくような感じなんで乾燥にも酸さにも強いんでそういった種類はやっぱ選びたいんでなるほど維持付きに向いてる感じです向いてるはいそうですへーこっちはなるべくシンプルに木の広がりがよく見えるように、うんうんうんうん、ただ土の中にコカネシダの根っことか豆タの根っこ入ってくるんでこじゃここから生えてくるんですか出てきます へ春になると温泉に出てくるんでる、まあ、そういった中で自然の情景を再現できるかなというふうには思ってます温泉はお父さんから習ったってことでいいですか最初はそうですねであとはまあいろんな形見に行って盗めるもんは盗んでだから今もう僕と父で全然手入れの仕方が違 う, 違う全く違いますねへそこら辺はまあ2人で話しながらすり寄せていく時もあるし「いや俺はこうだよ」 いや、俺こっちだみたいなこう別々の道に行く時もありますなるほどお父様もねこの間 の, あの教室のああはいはいはい説明デモンストレーションはいはい、はい、やった時とかすごいお話も上手で分かりやすかったそうなんですよ意外とうまいっす意外とうまいあ<笑>なたこの模様もこれこはいい、ね、ここ先週つけたからなんですねえー、難しい木でまず立ち上がりが少し太い これはちょっと最近まだシャリ削ったばっかでやりふいてますけど、うん、っていうふうにしてあとはこう右流れの木なのに枝が左に流れてるっていうところで非常に難しくてああ帰ってんですねあんまり寝かしすぎてもおかしいし立てすぎてもおかしいし、うん、まあそのあんばいを見ながら合う石がちょうどね面白いのがあったんでを石突きにしようって思わないからだってまあ石付きって本来、うん、その立ち上がりに例えば欠点があったりとかはいはいはい まあ、あとはその自然樹形ですね圏外だ株立ちだ、うんうん、そういった樹形をつけてこ う, うまく調和させていくみたいな側面もありますよ、はあ、この木で言えば右に流れてる木なんで右側はやっぱこう土を多めにこう流れ風が左から右に来てるんでね、うん、こっち側は土は多くてもいいとじゃあこっち側もギリギリまで減らして、うん、なるべく薄くなって こ, こ, このケトンも左から右に何ていうんですか苔もこう左から右に流れる流れを考えたり なるほど。して作りましたね。石付き、好きですね好きですね、やっぱ<笑>あれがねかけも好きですけど手成して楽しいですよあそうですかはいやっぱ想像力というかそうですね、うん、こ, うこれの石にこの木つけたらこうなるみたいなのがもう木を入手するときになんとなく想定できるようになってきたのってなるほど、まあ実際やってみると全然違うじゃんみたいなのもありますけどそうです ね, い, い, ねいろんな型もあるし。うん こういう石を見つけてきたとなったら、うん、こういう木が合いそうだなと。うんうん、で、こういう木買ってきたらこういう石が合いそうだな。どっちかさんがそうかな、うんうん。やっぱ自然の凝縮が盆栽だと僕は思っているので、はいまあ、なるべくその自然の風景とか情景に近いようなものを作れるようになるほどは考えてますね。面白いです。はい。教室見ましょう。はい。教室は今日は誰もいません。今日はお休みです。お休みです。これね。だめです。 こんな綺麗なところでできるとこんな広いですもんね。ここまだもう一席増やさますもんね。そうですね。大体土日はこっちの席に待ってますね。で皆さんで話したり、ね、お互いにああだこうだ言い合ったり、俺があそこの席からこうじゃないとか言ったり、マジがこうした方がいいとかあ。ここにいるんだ。答えが出るのか出ないの、ね。なるほど。もうあとはあなたが決めてくださいみた感じでやってますね。で奥が植え替えできるところなんですね。そうです。ちょっと汚いですよ。 ここは体重を重ねてるんで、はいはい、ここにこう今度体重がある時とか大きい並べて、その後ろにも並べるんでめっちゃいいですよ。で冬場は室ですね。室ロ。冬場はインパクトがこっちになるべく置いて臓器は向こうとか。ええー。そのためにわざと床は湿度を維持するためにドマにしている。なるほど。こんな設備いいコチはなかなかないですよ。コチを頑張らないと。頑張らないと。うん<笑> 料金ととかサービスの説明そうです、ね、えっ、ー、盆栽教室は、えー、と月謝は5000円です安い安いですで土日好きな時間に来てもらって好きな時間に帰ってもらって大丈夫いてていいですねそうですねで最初はやっぱわかんない方もいるんで、うん、そういった時はスキッキリで最初指導して、はい、でだんだん慣れてきたらじゃあこうしてこうしてって言ってやってもらってみたいなあとはお客さん同士で話したりとか だから基本的に自分の木ってことですか、ね、そうですすかかねねそうですねだから、まあ、ここで買うでもいいしどっかで買って持ってくるでもいいから自分の木を作っていく中で分かんないところは先生に聞くみたいなそうですねなんか最初は盆栽1本くらいしか持ってないっていうお客さんがいて、うん、教室入りたいって言ってどんどんこう増えていって今はこうなんかだんだん自分の好みの樹形が出てきたりとかあしてあの楽しんでる生徒さんもいるんでる年齢層どんな感じなんですかは50代60代の方が多いですね女性も2名いますけど うん、女性の方は自分で鉢作ったりとか、えー、すごい、はい、みんなやりたいようにやってるのをる、はい、僕らがうまく言えればいいな正直めっちゃいいんですよ、ね、安いし先生<笑>も確かだし、まあまあ、やっぱ皆さんに楽しんでいただくのが一番大事だと思います質はマジでおすすめですそう、はい、ここだけじゃなくええー、園芸店も隣にあると、はい、あります じゃ、そっちもちょっと。いろいろあります。紹介してもらいましょす、はい。ちょっと長い動画になりそうです。毎日今来て楽しいですよ、あ、そうですか、はい。あの、ちょっと雨降ったりするとかすぐ目伸びるじゃないですか。うんそれをやっぱこう、ああとか言いながら。あ、こっちも、ああ、ああとか言いながらやってるのが、なんか追われてるのか、悲しい。 こっちが山野草とか、うんまあ、ミニ盆栽の素材であったりとかのコーナーです草、ねはい、も結構置いてるんですよねすさっき向こうにもありましたけど、はい、この間もシールですそのこのお客さんはね庭木のもみじを自分で見称してる人でこういうのが多いですね。えー 女性運営実験、うん。あんたはそのこういうの、こっちの大きいバージョン。あ、これすごいですよ。僕初めて見ました。<笑>これアイビーです。アイビー。アイビ ー, アイビーえ。アイビーってこんなになるんだ。アイビーは配線なんで。この葉っぱを刺しと時は、水に刺しとけば育っていくやつ。です ね, ねそうです。この方はね、庭に生えてたやつ、なんかね、根の芸がいいからって言って。あ, <笑>あの、引っこ抜いて、蜂にとって。 すかね、もう抜いたら。もっと根っこですよね。すごいです初めて見ました。面白い。はい、だ、こっちは、こう、模様の。素材であったりとか。松ロマツ。トロマツ、はい、これは、寿。寿もありますね。ですかね、宿根草とかも、こっち。ですかね。人間。もね、の方は、はい、広いですね。そうですね。盆栽よりも。肌身が狭いんですよ。<笑> のは こ, んなですイこれは盆栽と一緒です。 こういうのが紅葉が綺麗だったり種類が多かったり形がやっぱ変わってたりして韓国産のタイプは今人気ですね人気なんですねはい、人気です温室、うん、行きますか温すね温室、はい、ます温室は観葉植物ですね、主になるほど、はい、で僕お気に入りなのが、はい、このコンボリランですあコンボリラこれもう2、3年あるんですけどもっとあるかな、うん、でっかいですよこれ うようやくねこの貯水場がいっぱい展開してきてね、うん、子どもも増えてきて子どもはい株分けみたいにできるんですかできますあのヘラでこうやって削って板付きに何でもいいですよこう木の板とかでもいいんでよくねありますよね、はい、っやってるんでやるのもできますこういう子どもを取るんですよねえー、そうなんだ、はい、なるほど小森らの石付き作ろうかなと思ったんですけど、うん、絶対冬場枯れるなと思ってやめました そうですね、でこっちはサボテンのサボテンで流行りの亀甲流とか亀甲流とかキ、えー、とパキフォディウムとかも今は少ないですけどるる上ですか、うん、上見ますからねね、うん、楽しいです、ね<笑> ほんとに熱 い, らいあこれもなんか有名なやつですよねそうそれアデニウムなんですけどもへえいやよくだってここの仕入れとかもやってるんですよねそうですよくそんだけ知識<笑>頭に入りますああこれはね違うリクガメであ色でっかいのがこれが赤足リクガメかわいいしょう 2匹ペアで買ったんですけど、両方ともオスだったっていうね、<笑>冬場とかは、へここで飼うんです、これだって、ね、今これで5歳くらいの家庭、10年経つんで、15歳くらい。あでもそのぐらいの大きさなんだ、じゃあ、そうです、で去年の夏、うちの庭で飼ってたら抜け出しちゃって、うんうん、警察まで取りに来ました、通報がありましたと聞きました カメが歩いてます、ね、そう で, すでどのカメですかって三匹くらいいたんですよねカメが<笑>いっぱい逃げてんなっつってへ、えー、噛んだりしないですかあしないですよ、もう完全に慣れてますよ、えー、餌だと思ってる大丈夫可愛 い, いこんな感じでやってま す, すいい、ね、エビカもってるエビカは今姉ちゃん来てるから<笑><笑>あの防災のあだ土とかマイルアンプ、まあ、はい。 園芸、肥料資材。へえー、もう全部揃ってるじゃないですか。そうですね。うわは銅線も売ってますよ。<笑>なかなか今ないんじゃないですか。本<笑>当だ。銅線売っ て, てるお店。あとは道具。珍しいこういうところに銅線売ってるの初めて見たこと<笑>あとはここら辺はスくわさんとかの道具ですね。ああ。ち ょ, ちょろっとありますけど。どね。あとはインテリア。お庭とかで、ね、飾飾るやつですね。 そうですね、あんまりここら辺は僕は仕入れしないんですけど、うん、ここだけは大染めみたいな、ね、いやこういうの好きなんですよこういうのこういう服みたいなこういうの好きなんですよだからこれを買ってきました<笑><笑>そういうことなんですねもうマジで何でもそうなでここは油かすええー、とかでこっちは何だっけ 教室のサイト、めっちゃ喜びますよねとか、もう全部揃いますもんね、そ実用的な使うやつを置くようにはしてますけど。 はい、というわけで、はいえー、ありがとうございます。見させていただきました。はい、はい、僕が見た感じだと、はい、なんかいろんな種類があって、なんだ、カジュアルな盆栽園なのかな、ね。そうですね。まあ、あの普通の盆栽園とかよりは敷居が低いと思うので、うん、皆さんだいたい土日とかご家族で来てで、ね。奥さんとお子さんは園間の方にいて、旦那さんはこっちで盆栽園見てみたいな。みたいなのがうちでは結構よく見ますね。うん、であの教室の設備とか。 物とか売ってあるものとか商品とか見ると、はい、めちゃめちゃやりやすそうな感じ で, 本当ですかります実はあのひるさんが最初ここに通おうとしてたって知ってましたへえー、<笑>あ そ, う そ, うあそうなんですかそう家こっちの方が近いんですよあそうなんですか当時よ、えー、この間新藤さんと一緒に来てましたねそうそうそう、はい、<笑>それなんか怪しく思われちゃうんで<笑><笑>いやいやあの加宮さんの展示会の会です<笑>そ う, そ う, そ う, そう はい、怪しくてこ<笑>れだけ聞いたらね怪しく思えちゃうんでお忍びでみたいな、うん、非常に通いやすい温泉園だなっていう印象でした何、はい、かお知らせとはありますかお知らせ、えっと、4月の1516の土日で 15, 16、はい、ここで展示会をやりますの で, です、はい、20席くらい展示予定でお時間なのある方それ教授の生徒さんの展示会 そうです。ああ、そういうわけじゃなくてまあ、お客さんもそうですし、いろんな方ですね。この近辺のそうですね。お客様教室の生徒さんとかの展示会、なるほどはい、20席20ちょい飾る予定なんでなよろしくお願いします。はい、それでははい、えー、本日は非常に楽しませていただきました。はい、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい